え ど, うせどうせやるならさ み, みんなここさおいおい一列にさ並んでさあのおそれで「おめでとうございます」ってわーって言っていいんじゃないのわー<笑><笑>わーわーわーわみんなわ<笑>、うんはいえーわーわーわーわーわーわーわーわーわんわーわーわーわーわーわっわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわー 大、はい、すでお願いします 自, 自, 分より自分よりこっち側にとりあえず長んでもって自分よりこっち表情は自分よりこっちあはいうんうん自分よりこっちそうそうそうじゃあいいかな いいかも。はい、じゃあ、青じさん、誕生日おめでとうございます。やったーありがとうございます。ありがとうございます。やったーみんなありがとう。嬉しい。ありがとうございます。うしい。いいいいいみんな写真、えーえーえーえー、ありがとう。ありがとう。嬉<笑> し, しい。嬉、は、しい。<笑> <笑><笑>うん、<笑><笑><笑>もしよかったら何か喋って一言言葉とかお願いします。え、えっと今まだ初めて一週間しか経ってないけどこんな風にフレンドに囲まれてすごい嬉しいです。 なんか、これからもよろしくお願いします。今日が初めましの人めっちゃ多いんですけど。<笑>お願いします<笑>、えーえーえー。みんなよろしく ね, ー、えーしくねー。みんなの誕生日会も行くぞー。今もそうみた<笑>いてくれてない。行くぞー。呼んできて ね, ーねー。やった。来てく絶対行きます。行きます。やった。うんこんな可愛い友達は、私の方がもっとありがたいや。 <笑>ああ、もう本当綺麗な人。<笑>ああ、やばい、やばい、胸が踊る。胸<笑>が踊るものか。<笑>胸踊る踊るものですよ。<笑>そうなのか。初めも。初めって聞いたわ。えへへへ。赤羽ちゃん赤羽ちゃん<笑>えめちゃん<笑> あ, あや、やっと会えた。 ウ嘘嘘嘘。ウベちゃん や, やっと来てくれたええパソコン大丈夫<笑>あ大丈夫大丈夫治ったいやキキちゃん可愛いぜ可愛いでかいで超ストーカーになっちゃ う, <笑> う, うストーカーになっちゃうよスかになってくださっああいやもうマジ不審者だから私さすでにさ もうダメだよ、マジで。<笑>もう可愛い字ぜ、可愛い字ぜ。なかなか動きずれ。お前らちょっと不審、不審な、その、ヤンキー座りやめない<笑>やめないデスクトップ勢ちょっとやめないマジさ。台湾勢お二人さ。 いやーでも超嬉しいいやー定期的にキキちゃんはちょっと補給しなきゃ死んでしまう補、うんうん、給しててくださいそうそうそうう いいなシルバーさんこんばんは今日のキノコ と, とあのハンバーグのあれ美味しそうだったやったーうまかっ た, かった野菜が足りてないよって言われてましたけど<笑>キノコ野菜青桐さんお誕生日おめでとうございますおお食用さんかわいいぜ今日も食用さんはかわいいぜかわいいぜかわいい ぜ, いいぜ食用さんかわいいぜ<笑> こんとっちでう何枚撮っても可愛いでいでしょ、か皆さん。祝っててくれて<ター><ター><ー>本当に嬉し い, よらいス<ター>ありがとうございます。あ<ター>やかりがとうございます。さんの誕生日会にもあ、 これは多分どこかでそうと聞いた言葉なんですけども。 ああいやまあおめでとうございますよ。いや本当ありがとうございます。二<笑>十代最後の誕生日をこんな皆さんに<笑>やったぜあらさあ<笑><笑>おめでとうございます。うん、い, いええ多分絶対私よりやめてください。<笑><笑>絶対私より皆さん年上でしょ<笑><笑> あ, あそうか私も今年で三十になってしまうのか。<笑><笑> あ, あふう。 ちょっと同い年でしたっけ な, なんかそうだった気がしますね。<笑>だったっけ<笑>ああ。いや、VR チャットはお高いお勤めですからね。<笑>多分ん、分分この中で一番年配なの、俺なんじゃないかな。<笑>うん、うん、確かに、そんな気がします。<笑>だって、大先輩ですもんね、私の。 あのね、まさかね、イラストしてると思わなかったけどね、自分の動員か い, や<笑>いや、有名っすよ、つばささんの絵、だって、だ, だって、うんいや、申し訳ないですけど、私、ちょっと本当、ダメなんですけど、うん、Google から結構、一括して画像を、うん、結構、昔、うん、東宝の画像を一括でダウンロードして、眺めてたの時に、うん、すごいやっぱ見覚えがあったんですよね、つばささん の, その特色ある集まりっていう。<笑> <笑>そうその眼鏡、私も欲しいんですよ。でも絶対似合わないんだよな、これ、<笑>顔に<笑>あ。あた試しにさちょちょっ、と待って、ね、ては い, はい、はい、あ, あそこにある眼鏡ですかで、ハイミラーになってますえっ、ー、と、ハイミラー、一番上を押したんですけど一番上。あ、そうそ う, そう、はい、押しましたこれ。これ、この状態で、こ こ, こう、どうだろう。<笑><笑> なんかおばあちゃんになっちゃったお ば, ゃんん<笑>おばあちゃんになっちゃった<笑>おばあ<笑>ちゃんになっちゃって老眼鏡になっちゃったあらかっいやでもでもこれはこれで俺好きだなやばいないいこれはこれでかわいい丸いのを作ってもらってもいいですか<笑>あ <笑>メガネどこだっけだろ<笑><ネ><笑><笑>うここにあった。<笑>ここおっこっちかわいい、かわいいガネの方です。こっちインテリジェンス眼鏡だ。<笑>うん<笑><笑>う うん、はじめましてお願いします。えっと、そのアバターちゃんなんて言うんだっけ、うん、そうかわいい子ちゃん。ね、ミ, ミちゃん、うん、ミちゃん、うん、ミちゃん、のそうカニの姿を。カニの姿をしてます。ほうほうほうほうカニ。<笑>普段これなんだよ。ウやろウやろウソじゃないの。ウソじゃないや カ, カニや。 やばいやば い, 薄い<笑>ちゃんと水場にいるかカニ が, が<笑>タラバって書いてあるけどこれエビやんエビだ<笑><笑>エビだエビだ ーアバタークンにオンスター、うん。これも、うん、それのは強力なことだし。<笑>いやなんかなんかあなたが使っているものも、えー。かわいい、かわいい、嘘パブリックこれもパブリックです。こレマパブリック。え、ウソ、かわいい、キラキラしてる。 ただワイシャチしてるだけのようにすんょう、ねうん、ちょっと、H oh, H、ょ<笑>だけどさこれ昨日から1つは入ってるんだ。おーおーこれ あら日本語がわかで行ってもいいよこれ。<笑><笑> <笑><笑>リアルでずっとあのあのハハハハハハハハのハハハハハハハハハハかハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハこれハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ <笑>実シャコを 3D 化したんでしょうね。いやーいやーいやーえっ帽子帽なんかモルカーの向きだ。これモルカーだ。ーだ<笑>いいぞ。こ<笑><笑>ういうふうになんかパブリックにもすごいなものがいっぱいあるよ。これ、パブリック。<笑> 本番なったパブリック嘘やろ<笑>えっと、誰だときなあ、そうだ、クック、クック、とこクって人、えっと、アブタでアブタじゃないな。えっと、マカロンに よ, よ, よろしくお願いします。はい、よし、プレード、OK、今、う、日、ん。つ キ, キちゃんのパンツが見えててやばいの。お<笑><笑>、潜って。送りましたよ、<笑>まぁ、あ、同じプレス人なのよ ろ, しくよろしくお願いします。 目の色を描い分色変えた横線でも大丈夫だなと思います あれさんだったのりがとうございます。 集まってよかったちょっと最初4人だけだったから戻ってた戻ってないえっ、ま、みんな嫌われてるって思って<笑><笑>う<笑><笑>早くも「うセブン a イズで嫌われてるって思って<笑>早かったなと思っ て, っって<笑>しかも遅刻してるから私って思ってああ食用じゃ生きてくれてありがとう<笑>嬉し い, <笑>いやかった潜伏時間が遅いからな うん、い, やいやいやいやいやいやいや い, い, い や, 正直、ね、や い, いやいやいスいい青色サークルやも力ないって言ってるけど<笑>力も絶対いられるもあると思います、はい、ないないないないないこんなね食用さんとか翼さんとかあの広場さんとかすごいなんかプロな人がいるからここがすごい楽しくなれるカニの爪ここ プロプロ<笑>かわいいだもん。キキちゃんはマジで可愛いです。マジで可愛いあ、本当マジかわいま可愛い、ね、んマジかわいい。かわいいもんね、キキチャ。キキゃんはかわいい。キゃんかわいい。本当マジかわいい。かわいい、ちゃんね。ね。あえ。は よ、ね、まはいかん、ちゃんのった。 そう、ま前そのなんだろう私がご依頼で受 け, 受けた衣装のちょっと前に書<笑>いてらした衣装だよね。そう。そう。ごしっこ。可愛 い, いぜ。今の子になる前に。ん？あないですか。可愛 い, い。可愛 い, い。い や, いやリアルで衣装で。いやないあ、やばい。きちゃんを押しちゃんうな。き<笑>ちゃん。は、きちゃんを押すんだみんなで。みんなできちゃんを押すんだ。<笑><笑> キキちゃん、アイドル公演会的なパソコンを移動しなきゃいけないんだよね。<笑>ね台湾勢2人がなんかもう死んだ顔してこっちにやめろよ。<笑>死んだ顔してんのクソケンだけどパソコンない <笑>デスクトップ税はここら辺で大変だよな。うん、やっぱ VR 機器ないとねい表情変えられないし手も動かせられないし。でも<笑> もう動かせるかののこの体を得られたのリレメちゃんのおかげなのだいいいい。そう、そう、やったーやった !VR 最高やったレメちゃんありがとうね、ほんとにえぇーほんとありがとうね。もっといっぱい回転して、かわいい体手に入れるよ。<笑>イェ<エ>ーイだよ。す<笑>げえ すごいな。食べない<笑> <笑>行くぞ行くぞ活をこい食べなすごい はい、消しまするよ<笑>フルトラいいよな、このフルトラのこの動きうちも魚持ってますよ<笑>うちも魚持ってるなん<笑>の波合いなの<笑> サッカーそれロケットや。それロケットや。これは<笑>これこれこれトライピーを回した状態でジャンプすると自分も攻撃食らうからね。これ、自滅するこれ。自ブ<す><笑>も攻撃を食らってしまうこれ。<笑>うわ 丸 あ, あ, あ, <笑><笑><笑> あ, あんまりあんまりやるとちょっと。 ヘルメットヘルメットにさ。<笑>